今日もまた失敗してしまったうん赤毛んを引き上げるのが早かったり目を離してる隙に「ありがとう」とか言われて逃げられたり余計なことしないで待ってりゃいいのよ誰かなんとかしてくれるって、うん、あの二人ほっといたら<笑>ダメな気がする